ラップニングスト ー, リ ー, スーおはよう、こんにちは、こんばんは、皆さん、あ橋です。えっと、今日は、私たしわりしさんと、しおむさんと、私たちの初心地で、有名なお祭りについて、ちょっとお話したいと思います。私たちは、インド人です。えっと、インドでは、いろいろな祭りがありますが、今日は、特に私たちの初心地で、祝われる有名な祭りについて、話したいです。 じゃあ始まり始まり。シオンさん、トにしシさん、こんにちは。こんにちは、赤さん。こんにちは。お元気ですか、皆さん。はい、元気です。はい、私も元気ですよ。えっと、赤さんはどうですか私ももちろん元気ですよ。えっと、そうですね。私の出身地で、 堀という名前の祭りがとても有名な祭りですそうですか、堀ですねとても有名な祭りですよねそうですね、えっと、タニシャさんはどうですかタニシャさんの出身地でどんな有名な祭りがありますかそうですね、私の出身地でドルガプジャという名前の有名な祭りですそうですか、ドルガプジャですね ドルガプージャはコルカタという町の有名な祭りですよねはい、そうですね私の出身地はコルカタですコルカタはベンガルの首都ですベンガルはインドの東に位置していますそうですかえっとどうやって祝われていますか、ドルガプージャ そうですね。えっと、ドゥルガプチャの日、私たちは、女神ドゥルガを お, おにぎります。女神ドゥルガは、力の女神です。毎年、10月に5日間にわられます。大きなテントが建てられています。そこには、女神ドゥルガの偶像が祈られています。 そうですか。なんか面白そうですね、ドルガプージャー。そうですね。えっと、赤さんの出身地で、ホーリーという名前のお祭りがありますよね。ああ、はい、そうですよね。ホーリー、ホーリーです。えっと、じゃあ、ホーリーはどんなお祭りですかえっと、どうやって祝われていますかそうですね。ホーリーは大体色の祭りです。 毎年3月です。えっと、掘りの日、いろいろな色の水をかけたいして、春を祝います。えー、そうですか。すごいですね。楽しそうですね、明石さん。私は明石さんと一緒に掘りをお祝いしたい。そうですか。ぜひ来てくれてね、私は待っています。えっと、シオムさんの町で、 どんな有名な祭りがありますか教えてくれませんかそうですね。えっと、私の出身地で、ディワリという名前のお祭りがあります。そうですか、ディワリですね。インド中で、とても有名な祭りですよね、ディワリ。そうですね。ディワリ祭りは、インドで、最も有名でえっで、と、最大の祭りですよ。 えっと、ディワリについてもっと知りたいんだから教えてくれませんか、シオンさん。そうですね。えっと、ディワリは光のお祭りと知られています。毎年10月です。その祭りのお祝いは、ラームという神様が14年間の後で、ぜいに帰りました。この機会に人たちはろうそくに火をつけて、 穴で家を飾りますえー、なんかかっこいいじゃないか。そうですね。それで子供たちはお祭りの日とても幸せで爆竹を燃やしています、えー。すごいですね、シオンさん、えっと。シオンさんはデュワリの日何をしますかそうですね、えっと。デュワリの日、まずは私は 貧しいものにお菓子や贈り物をあげますそれで友達や隣 人, 人にあげますえー、それはいいですね、しおむさん貧しいものにお菓子や贈り物をあげたら気分がとても良くなるね私もそう思いますえっと、トニシャさんはどうですかルガプジャの日、何を何をしてますかトニシャさんえっと。 お祭りのために新しい服や靴を買います。毎日新しい服を着ています。そしていろいろな美味しい食べ物も食べて楽しいです。ええー、そうですか。楽しそうですね、タネスタさん。はい。それで動画プージャーの日に私は朝から晩まで 家族や友達と時間を過ごすのが好きです。私たちは街を旅して、それぞれの場所でたくさんのアイドルを見に行きます。すべてのアイドルはユニックなテーマがあります。えっと、赤さんは堀の日、何か特別ことがしますかあそうですね。えっと、 堀の日の夜、私は人たちと一緒に座って、いろいろな楽器を持って、堀の歌を歌って、談笑して時間を過ごします。ええー、そうですか、赤さん。とてもいい時間を過ごしてますね。えっと、赤さんは堀について何か思い出すことがありますか ああそうですね、シオムさん、えっと。何か特別なことじゃないけど、えっと、毎年どおり、掘、え、り、っと、の日、友達と遊んで、家族と一緒に神様を祈って、母さんが作られる美味しい食べ物を食べて、えっと、一日中とても楽しいです。えー、それはいいですね。 そうですね。えっと、シオンさんはディワルについて何か特別な思い出すことがありますかそうですね。えっと、去年友達と家族から贈り物とかお菓子とかプレゼントがたくさんもらってとても喜びました。ええー、そうですか。えっと、じゃあ、あと西尾さんはどうですか には父との伝統があります。毎年私たちは見たアイドルの数を数えます。楽しかったです。ええー、父さんと見たアイドルの数を数えますか楽しそうですね、店主さん。えっと、じゃあ、今日の話は面白かったでしたよね。店主さんはしおんさん、どう思いますか そうですね。今日はお祭りについて皆さんと話せてもとても楽しいです。そうですね。私もそう思います。そうですね。えっと、最後、何というか、ポッドカストを聞いている人皆さんは、今話していたお祭りについてどう思いますか何かインドの祭りに好きになっていましたかどうですか、皆さんコメント欄で回答を教えてくれませんか 私たちは待っています。最後までポッドカストを聞いてくれて本当にありがとうございます。バイバイ。またね。バイバイ。ジャックニングストーリーズ。よ